皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月13日、全職業のレベル126、カンストが近づいてきましたので、絶念のアウルモッドは経験値が無駄にならない職業で行くことにします。狙われたら最後、防御してても必ず死なす攻撃ってのは、いつになってももやりますね。そして、アウルモッドは経験値が6000くらいしかもらえないので、レベル上げには向いてません。 やはり信じられるのはパニガルムですダーヒラケース先日の動画で仕込んでおいたよく使うセリフですがこれを使うと私の理念に賛同してくれる人が現れる確率が 10% くらい上がるのでおすすめかもしれませんちなみに原生遺跡の出現場所によって発動する効果が違います